好きなイラストや文字を参考にして10分ぐらいで版画の下絵を描きましょうまず参考になるイラストなどを用意して構図にしたい範囲を囲みます縦長でも横長でも構いませんうさぎの全身ではなく特徴的な部分を囲むと大きく見える構図になります囲った部分を参考にしながら はがきサイズの枠からはみ出るように大きく輪郭を描きます次に2023年の年賀状だとわかるように文字を書きましょう文字ができたらその周りに自由に模様を描いていきます これで版画の下絵ができました。版画にすると、こうなります。こちらは、後から模様を足したものです。縦書きの構図にする場合も、同じように書きましょう。文字や模様も、参考になるイラストなどを用意しておくと、作業が早く進みます。 自分の好きなイラストや文字を参考にしてオリジナル年賀状を作りましょう。